それでは、えー、と今日の線形代数2の授業に入りたいと思います。でえー、と前回はあの線形写像の中で、えー、と線形写像の表現行列と規定の変換ですとかそれからと線形写像のランクやあの次元定理といった性質を紹介しました。でえー、と今回は、えー、とセクション 6.8 教科書セクション 6.8 の軽量ベクトル空間についてあの説明します。でまあ、あの概念 定義は結構多いんですけれども、まあ、主にその内積に関する定義で、まあ今日一番大事なことはその一番下にありますグラム・シュミットの直行化法という内容です。で、えー、と教科書を持っている人は教科書は177ページから始まりますので、えー、とまあ資料と合わせて参照してください。でまずその軽量ベクトル空間のところで、えー、とベクトルの内積と軽量ベクトル空間という話から始めたいと思います。 でまずそもそもその軽量ベクトル空間というのは多分皆さんにとって新しい言葉だとは思うんですけれどもあの概念としてはあの皆さんが今まで接しているベクトル空間なんですね。で内積というのが定義されたベクトル空間でしてでこの内積っていうのがあの実はベクトルの長さですとかそれから、えー、とベクトル同士の角度ですとかそれから直行という概念を導入するものです。で えー、とまあこのですね長さや角度や直行という概念が実はあの線形代数であのまあ現実的にいろんな問題を解く上では重要な役割を果たします。ですのでまあ言ってみれば今までのベクトル空間の定義よりかは少し我々が現実にせしあのこういるです、ね、存在しているあのベクトル空間に近づいたと思ってもよいかもしれません。 それからあとスカラーに関して一応注意と復習をしておきますとこの軽量ベクトル空間の話をする際にはこの元になる体ですね K は実数体 R もしくは複素数体 C のいずれかとしますそれから複素数に関してはまあ演習の授業でも復習されたかと思いますけれども複素数 Z というのが x プラス y えー、かけるルートマイナス1と表されたときに、まあ、実部をあの、X を実部といって、これを、えー、とリアルパートですね、リアルパートの RE と書きますと。それから、えー、とマイナスルート1がかかっている方、Y を虚部といって、これは、えー、とイマジナリパートといって、まあ、IM の Z というふうに書きますという ル, ルールを思い出してください。それから、あと、協約複素数、もしくは複素協約というのは、えーとまあ、この Y の方ですね、この Y の方の にあのにマイナスここをマイナスにしたものとなります。あと、えーとまあ、x が実、えー、数であれば当然あの、虚部はありませんので、えー、x の複層協約は x に等しいということも言えます。えー、さて、えー、ここでまずあの内積と軽、ね、量ベクトル空間の定義を行いますけれども、えー、と教科書では、えー、と178ページにあります定六 6.5 ですね。で えー、とまずこれ V, が v をです、ね、形状の有限次元ベクトル空間としましてでこれがあの軽量ベクトル空間であるとは、えー、とこの V の2位の原2のベクトル X と Y に対して、まあ、内積と呼ばれるあの演算量ですね英語ですとはインナープロダクトっていいますので、えー、こういうのが存在して次を満たすと次の接質を満たすというのが、まあ、この軽量ベクトル空間と内積の定義です。で 今こちらにありますように IP の1から IP の5というルールがあります。IP は先ほどのインナープロダクトの頭文字ですね。で例えば分配法則だったりそれからラムダスカラ倍に関する性質であったりそれから X と Y の内積を Y と X の内積に入れ替えた場合には複素共約になるとかですねそれから内積は常に0以上の値を取るとか それから内積 x と最後の性質がありますように x と x の内積自分自身との内積がゼロであるのはそのベクトル x がゼロである場合に限るなどという性質があります。あとこの5つのルールからですね5つの性質から次の2つの性質も導かれることに注意しておいてください。 詳しくは教科書にもありますそれからあと内積にもいろいろありますけれども内積の中で最もよく使われているであろうものは標準内積と呼ばれるものです。これは教科書の178ページの例 6.7 にありますけれども V をですね N g 元の数ベクトル空間としたときに えー、とその時の内積をですね、これは皆さんよく知っていると思いますが、えー、とそれぞれの成分 の, あの積をあ の, の和を取るという形ですね。ただし、えー、と複素数 の, あの上のベクトル空間になりますと、えー、ちょっと注意が必要で、えーと、この y の方ですね、後に来る y の方の値をかける時には、全部複素空約にしてかけるというあの特徴がありますので、注意してください。でまあ、こういうい 形で定義される内内積積を標準内積と呼びますそしてこの時このベクトル空間 V がですねあの形状の軽量ベクトル空間になるという事実もあります。で、えー、と次に、えー、とベクトルのノルムとあの三角不等式 の, あの話をしたいと思います。えー、とまず、えー、とノルムの定義なんですけれども。 まあ、v を軽量ベクトル空間としてで X を V のベクトルとしたときに、まあ、X のノルムというのはあの自分自身との内積の、えー、とルートですね正の平方根をとりましてでこれを二重線の X というふうに表します。 でえーとまあ、ノルムの例としましては多分あのノルムこれもあのよく、まあ、知っている人が多いと思いますけれどもその、まあ、V をその、まあ、実数が複数の2次元のベクトル空間としてで標準内積を作ったときに、まあ、12というベクトル の, あのノルムを計算します と,、えー、とこれはあの それぞ1の2乗と2の2乗を加えれば5になりまして、まあ、その正の平方根を取りますので、えー、x のノルムはルート5となります。で、えー、とまあ V がですねあの R2 とか R3 という、まあ、日頃我々がこう住んでよく使っている空間では、まあ、ベクトルの長さ普通のベクトル の, そ の, の長さですね我々がよく使う 長さのことを、まあ、がこのノルムに相当します。で、えー、とこの三角不等式という不等式はですねあの、まあ、その平面上の幾何学などではよくあの大事な不等式 で, で皆さんも受験の際にあの使ったか 人もいるかと思うんですけれどもあのベクトル空間あ軽量ベクトル空間においてもこの三角不等式というのがあります。でその三角不等式の証明に使われるまあ大事な性質の一つとして公正手話列の不等式というのがありましてでこれはあの教科書ですと179ページの定理 6.20 というところにあります。一応あのここは えー、と証明はですね、あのーまあ、各自教科書を見てもらうことにしてこの定理の事実だけここで説明しておきます。えー、v を軽量ベクトル空間としてで X と Y を V のベクトルとしたときに、まあ、次の性質が成り立つっていうのはこの定理なんですけれども、えー、と一つは、えー、と X と Y の内積の絶対値が X のノルムと Y のノルムの、えー、あ積ですねごめんなさい。積 で等しい化するより小さいという性質ででえっ、ー、ともう一つはうんとこの上の不等式で等音が成立するならばえっ、ー、と X と Y は線形従属であるとまたその逆も成り立つというのがあのこの公式手話率の不等式ですに関する定理ですでそれからとこれを使うとあの三角不等式を証明することが できましてでこの三角不等式は教科書ですと180ページの定理 6.21 にありますけれどもうんと、まあ、V を軽量ベクトル空間としてで X と Y をあの V のベクトルとするときに、まあ、このような不等式が成り立つというものです。で、えー、とまあ三角不等式の証明自体の証明についてはあのこれはんでしょう普通の平面のまあ平面 非常 の, あの三角等式の、まあ、アイディアでほぼ、えー、証明できると思いますので、えー、とまあ分、まあ、からない人や関心がある人がいたら、まあ、個別に後で聞いてください。ここまででしょうか。